次のチームはコラボレーションです。入場。えー、尾身川よさこ一会和気あややい隊マキアヤイさんと私たち鏡緑は先月の香取市民デーにてコラボ演舞を披露させていただきました。えー、とても有気義な体験でした。今日お越 し, していただいているお客様にもぜひコラボを見ていただきたいと思いまして、急遽演出させていただきたいと思います。 それでは代表にマイクをお譲りしたいと思います。いない。いないそうです。はい。大丈夫。いや。いや。<笑>